彼らはとてつもない。うどうも、政治いろいろの学ぶです。自分の都合の良いように解釈し、思い通りに行かないと後頭部を殴られたと被害者面をする。この韓国の行動様式がまたも炸裂した模様です。 中央日報の記事を引用します。東京オリンピックに出場した韓国選手団に弁当を提供する給食支援センターに関連し、日本政府が福島県産の食材に対して否定的なイメージを植え付けているという理由で、韓国政府に対応を要請したと共同通信が2日報道した。この日の報道によると、日本政府は先月下旬に 韓国外交部に韓国選手団のための給食センターが風評被害を助長しているとして適切な対応を求めた。風評被害は根拠ない噂のために生まれる被害を意味する。日本側は大韓体育会が東京五輪選手村付近のホテルに開設した給食支援センターが福島県産の食材を避ける目的で運営されていると判断したとみられる。 日本政府は、福島産の食材は安全が確保されているとしながら、誤解を招く行動の改善を選手団に促すよう韓国側に要請したと共同通信は伝えた。これに先立ち、韓国文化体育観光部のファンヒ長官は先月24日、2020東京五輪メインプレスセンターを訪れた当時、大韓民国の選手団に 弁当を提供する給食センターに関連して我々選手団に福島県産の食材を食べるなと指示したことはないと明らかにしたまたファン長官は給食センターは五輪になれば毎回運営しているとし選手たちのコンディションと食べ慣れた食事のためであり希望する選手だけに弁当を支給していると説明した 韓国選手は給食支援センターの完食弁当だけで食事をしているわけではない。選手個人やチームが希望して申請した場合に限って弁当を作り、そうではない場合は東京五輪組織委員会が用意した選手村食堂を利用する。一方、五輪で給食支援センターが初めて登場したのは2008年北京大会の時だ。大韓体育会は当時、 北京市内の韓国人密集地域である傍京にアパート2軒を借りて選手のための場所を作り間食の食卓を提供した。これに先立ち2004アテネ大会の時は給食支援センターはなかったが栄養士と調理師を派遣して韓国からキムチやおいそばぎキムチ、天ジャン、炒めコチュジャン、サゴルスープなどを搬入して 選手に特別メニューの食事を提供したことがある。大韓体育会はその後、2012ロンドン大会、2014ソチ冬季大会、2016リオデジャネイロ大会でも給食支援センターを設置して、選手の間食の食事と弁当を作ってサポートし、選手から好評を受けた。とのことです。 すぐ嘘をつくのは韓国人の特徴の一つですが、言ったことをすぐ忘れるのも特徴の一つと言っていいでしょう。何でもかんでも自分の都合の良いようにしか理解できないのも特徴の一つと言っていいでしょうね。ちなみに、福島さんは危険だという趣旨の記事を載せたのは他ならぬ中央日報です。6月30日付のグーニュースを見てみましょう。 韓国メディアは28日、東京五輪パラリンピック組織委員会が選手村の食堂で提供する食材に福島県産のものが含まれる予定であることを明らかにしたと報じた。これについて環球時報の記事は韓国中央日報の29日付報道を引用。韓国の元選手村村長という人物がメニューに福島産のひらめが入っていると聞き、 非常に驚いた。日本の地震は一体どこからやってくるのかわからない。と語ったことを伝えた。とのことで、自分たちでこのようなニュースを報じていながら、形勢が悪くなると見ると、自分が言ったことをすっかり忘れたふりをして被害者面をするという、なんというみっともない人たちなのでしょうか。やはり、韓国人は恥という概念を持ち合わせていないとしか言いようがありません。 そもそも韓国では東京五輪に対して放射能五輪などと言われのない言いがかりをつけ日本を貶めるためだけに防護服を着た人間が走るという許し難いほど醜悪なポスターを捏造したりしています。食材の話で言えば2019年の時点で既に韓国側は弁当を客していたんですよね。こちらは2019年12月4日に ロイターが報じた記事になります。その一部を引用します。韓国オリンピック委員会は、2020年の東京五輪パラリンピックに参加する選手のために、放射線測定器を用意し、韓国産の食材を日本に持ち込むことを計画している。東京電力福島第一原発の影響による食の安全を懸念しているためという、 韓国のスポーツ競技団体を統括する大韓体育会の計画によると、KSOC が唐辛子のペーストなどを韓国から輸送し、検疫の規則で日本に持ち込めない肉や野菜については放射能測定器で検査するという。とのことで、韓国はこの計画通り弁当を持参し、日本の食材については、 放射能検査まで行うという徹底した嫌がらせを行います。ちなみに韓国が日本産食材検査に使ったのは空間線量計です。空間線量計は文字通り空間の中の放射線量を測る計器です。公園や広場、道路といった場所の線量を計測し、その場所に人間が滞在していた場合にどれだけ全身に被爆を受けるのかを測る計器ですね。 これが食材の放射線量など計測できるはずもないということは、少しでも物事を知っている人間であれば誰でもわかることです。こんなことすら知らないとは、さすが科学分野のノーベル賞を一度も取ったことがない国は違いますね。誤解を恐れず、あえて直球で言わせていただければ、韓国人は恥を知らないだけでなく、とてつもないバカと言っても言い過ぎではないと思います。韓国人が とてつつももないカでああるにはもう一つ理由があります韓国人はこの韓国によるディスカウントジャパンが成功し、各国が韓国の方法を追従して、福島産食材は危険だと言い出すと本気で思っていた節があります。韓国人は本気で、韓国は世界から尊敬を集めている国だと思い込んでおり、その韓国が攻めれば、世界は こぞっってて日本本を攻めるるに違いないいいなとと気でで思っているというわけですねこれは G7 にゲスト招待された際の韓国人幼人の言葉を見ればよくわかります。ところが、韓国人の意に反して世界は日本を攻めず、それどころかアメリカやオーストラリアのソフトボール関係者からは福島さんの桃を絶賛する声が上がったりします。オーストラリアソフトボールチームの レイハロー監督などは、ズバ抜けて素晴らしいと絶賛していますね。当然のことですが、韓国メディアはこのニュースを一切報じず、沈黙を貫いています。が、このニュースが韓国人の耳に入らないはずがありません。韓国はここでようやく、どうやら形勢は不利らしいと気づき、慌てて方針を転換したというわけですね。韓国が弁当を持ち込んだのは、 福島産の食材を懸念したからではない。韓国が福島産の食材を懸念していると日本政府がデマを流しているという嘘800を押し通し日本のせいにしようという方針に変えたというわけでしょう。こんな浅知恵と自分がやってきたことを覆い隠すことができると思っているあたりも韓国人がとてつもないのかであると思える理由の一つと言っていいでしょう。